とちゃんと最近声優仕事ししてててままますす、昨日も3本やってきましたそれスタジオスタジオで朝からガイガイやってアニメやって夜ナレーションやってそれもあってもう叫びのシーンが結構あったりしたんであれちょっと今日声枯れですかちょっと腰あ、まあ、声はそ ん, な元々てるんですけどはいいいいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃいませいらっしゃゃまませいらっしゃいま せ, いらっしゃいませどうぞ ありがとうございま す, ういますどうぞどうぞお座りになってください高橋メンジュアン久しぶりでございますどうぞお久しぶりでございますはじ め, めまして高田です初めまして高橋です初めまして高橋です初めましす高橋すすメンジュもうマスクとってくださいはいあ、はい、りがとうございました原田のバーは乾杯をもっと美味しく札幌ビールの提供でお送りします ええー、というわけで、ええラ中島さん、本当に今日 よ, ようこそよろしくお願いします。よ, す よ, すよす本当に。<笑>えー、ちょっとめっちゃ緊張するんですけど。<笑>俺もですよ。いや、らしくないよ、ね。いや、それ毎回言われるんですけど、えーっと、<笑>あの、あまず飲み物。あ、はい。はい、で乾杯はい、乾杯、乾杯。乾杯、黒ラベルでしょう、はい。黒ラベルで、じゃあ。はい、お願いします。ます。はい。 じゃあ、えー。え、ハザードを作るんですかそうなんです。僕、あの、<笑>前回めっちゃ失敗したんですけど、ああ今回うまくいくかな。ロラベルの生なんですね。でね生でいきます。いやー、はい、うまそうだ、そりゃ。こう、札幌本社のお膝元なので、はい。うーん。やっぱり泡が多かったですね。えー、これどうやったらうまくなるのかな なんでだろうな、これなんか、仕込んでやんじゃないの、俺が毎回ミスるように。いや い, いんです。なんかうまく。なんかうまくいかないんだよな。結局、またこれ、泡増えたん、はい、ですよ、ほんで。まあ、はい。あ、すみません、ね、い、一回目じゃ、これで。はい、終わりました。<笑>はい。申し訳ございません、じゃ、あちょっと、はい。はい、ありがとうございます。じゃ、原さんも。もじゃ、あ僕も。はい。じゃ、あ自分。これ、自分のだけ、綺麗に注ぐところ、また。 おいいじゃん。これちょっとちょっと待ってよ。これいいなかなんかうまくいってるぞ、うん。まだまだまだまだ。はい、これで？これで向こうにそうここやるんだよね、はい。ちょっと待ってこれ俺のうまくいっちゃったじゃん。<笑>これなんかやっぱ仕込んであるでしょこ れ, これ。毎回僕ゲストに出すときひどいことになるんですよ。本当になんでだろうな。そっちうまそうじゃないですか。すまあいいや。えいこちらでん<笑>、はい。ではではい。バイバイ。失礼します。 うんー、やっぱりうまいおいしいおいしいですねもう札幌は僕の生まれ故郷ですからねあでもそうですよね、うんうん、よりおいしいですねかつ札幌本社のここら辺はお膝元の場所なんでああそう恵比寿がありますから ね, そ う, ですね、はい、そうなんですよ僕もすぐそこのまさにあそこの本社のすぐそばに住んでるあそうなんですかですはいはいたまたま縁がございまして<笑>はいはいはいあそうですよねあの、名人 の, あの故郷のですもんね、はい もう子供の時からね、札幌ビール、まあ、いや、俺は飲んでませんけど、はいはい、親父が飲んでましたね。あな る, なるほど、なるほど。そうだったんですね。やっぱり北海道出身の人は、あありがとうございます。札幌ビールを頼むんですかね。うん、だと思いますよ。やっぱり、黒、ね、札幌って言ったら黒で、まあ、あの、キャッチコピーがこう、何回か変わってるんですけど、でもやっぱり、その、 香りがまずいいし、うん、ホップの味もちゃんとしてるし、あで、まあ、ああのー、種類いっぱいありますしね、IPA とかと比べると、まあ、IPA って原材料が多いから、それに比べるとやっぱり味は濃くないけど、でも、この味はね、軽く飲めるからいいですよね。あなるほど。名人、お酒相当詳しいいや、そんなでもないっすよ。いや、そうですか。もうなんか僕、本当前、 以前もはこう一度番組で放送させてもらった時も言いましたけど、うん、あのこれ自分で言うのもおかしいんですけど、はい、僕はあんまり本当緊張はあんまりしないんですよ、うん、なんかいろんなことに対して、はいはい、そういうちょっとなんかそういう性格というか、うん、でやっぱこういう仕事やっててたまたまやっぱり僕結構海外での仕事とかイベントが多いので。はいはいうん 結構あの、本当に著名なハリウッドスターというかハリウッド俳優の方々とかとお会いする、うん、機会とかも意外とあったりとか、まあ、各界著名人といわれる方に結構お会いさせていただける機会も多いんですけど、はい、あの思ったより緊張しないなと思ったりとか、まあ、あ, のああいう舞台でこうなんか発表したりとか表彰を受けるっていうのも、うん、そんなにあの本当リハーサル出ないぐらいの。 人間なんで、はい、緊そしたらこう言って「<笑>あっ本当だ!さん」でてこっちがいうのに「あっ よしこんにち横断<笑>歩道のど真ん中にこうやそうそう っ,、ね、ってやるから周りの人が「何が起きてるなみたいになっちゃっていやそうなんですよ、あのそうあのたまたま職場があれですよね隣近所 で,、ね近所ではい、ランチに出かけると高橋明治が時々歩いてるぞっていうのは、はい、結構噂になって<笑>でねそれを見たバンナの社員さんが、はいえー、と別なゲームの紹介の時に番組に来てあはいはい で、その時言ってたのが、あの、うちの原田がああいう姿をするのは初めて見ましたとかって驚いてますね。そう、ま あ, そあの、うん、そう、ある意味失礼な話なんですけど、<笑>自分の会社の重役2歳あんな挨拶、はい<笑>そうなんでど、どうすってやるぐらいなんですけど、うん、本当に名人が前から歩いてこられたんでびっくりして。てなんか、ありがたい<笑>いや、とんでもな い, いですよ、本当に。あの、本当にね、もう子供の 頃, の頃からな。 憧れというかいや先ほどもそのこのたこ焼きを作る竹虎とも喋ったんですけど、はいうんはい、たまたまあのあと竹虎さんも関西ですよねで僕ら2人は関西なんですね、はいはい、であのもちろん名人を直接お見かけする機会ってあんまり子供の頃はなかったんですけど、うん、テレビとか雑誌ばっかりで、はい、であの2人ともたまたま境遇としてこう親からめちゃめちゃゲームを禁止されて。うん あのめめちゃめちゃゃ制限されてたんですね基本的にファミコンも買ってもらえないし、うん、もう、まあ、こっそりゲームセンター行ったり友達ん家で結局遊ぶんですけどま、うん、まあ捕り PTA とかに捕まりながらみたいな生活をしてる、うん、あの環境で2人とも育ってやっぱその中からするともうちょうどああいう PTA とか親とかとの間にこう挟まってというか。 戦ゲーム業界とかゲーム好き代表で戦ってくれたのが高橋名人って僕らのイメージある本当のヒーローなんす。ありがとうございますもう今でもヒーローですというか戦うっていうかあの、まあ、僕はもともと入ったのがハドソンで、はい、本当はコンピューターのソフトウェアを作る会社だったじゃないですかそう で, すよ、ね、でたまたまそこでヒューベーシックがファミリーベーシックで作って、はい、あれからはファミコンに入ったんですけど やっぱりゲーム業界っていうかね、おもちゃの業界でも入ったからにはやっぱり成功したいですからね。は い, はい、はい。で、それまでのやっぱりアーケードゲームって、親の敵だったじゃないですか。はい、いや、もう社会の敵でしたよ。ね、そうそうそう。<笑>そう。本当に。だから、はい、そういう中に子供用のね、コンシューマーのファミコンが出てきて、はい、で、お母さん方が、 これれ反対対だだったら絶対売れないわけですよここは味方にしなきゃいけないからなるほどそうですよね、家庭の財布の紐を握ってるわけですからねう親も う, もう今だったら財務省ね、はいはい、安藤銃師さんは大蔵省ね大蔵省、うんはい、だからもうこれはねお母さん方を味方につけるにはどうすればいいかと、はい、まあそれが出てきたのが「ゲームは1日1時間」でもあるんですけどね、はいはいうん、で、結局敵じゃないんだよと。 楽しんだからあの子供がこれに飢えてっていうか遊んで当たり前なんだから、うん、そこはちょっと認めてくださいよその代わり1時間でやめるようにみんなでこう持っていきましょう兵庫都市としてですよね、うん、あれうちはあの「ゲームは1日1時間」っていうのを聞いてですねち、はい、今でも覚えてます親にすごいこと言われて、うん、いやこれ名人も言ってるじゃないと。うん、あれ確かテレビ、C? ゲームでは1日1時間って、はいはい、テレビで出てくるわけじゃないですか「ほ、は、ら、い、名人も言ってるじゃん」と「1時間だったらいいんだからゲームやりたいって買ってほしい」って言ったんですけどうちの親が「名人はね上手だから1時間で住んでるの?」と「<笑><笑>あんたいつまでもずっとずっとやるでしょ」<笑>って。 ああいううまい人は1時間で住んでるから1時間って言ってるだけだから、子供がやったらその何倍も何倍もかかるからダメって言われて、うん。はい、<笑><笑>うち30分しか申し訳なかったか。<笑>マスター、お話を聞いてもらいますけど。はい、じゃえー、特製エビマヨですね。はい。このバー、特製のものがあるので、はい。ちょっとエビマヨがなかなかをあ、まず、あそうだ、えー、つけてですね。もう一気に絡めていもう手順も緊張して忘れちゃう。<笑><笑>はい、じゃあこちらは、特製エビマヨになります。 あどうぞお召し上がりになってくださ い,、はい、いだどうぞ美味しそうじゃないですかはい、ありがとうございますまずたこ焼きの前にこちら、はい、はい、ありがとうございますじゃあぜひお召上の方でお召し上がりください、はい、はい、じゃあいただきますいや うん あ, あ美味しいですねあたねたあ、良かったね。かったでかったでなんだろ う, うマヨネーズに入っているのがうん味が深いなやったありがとうございますありがとうございますまああの本当しくじり先生とか含めずっと こうあなんかね竹取さんも今日 本, も、はい、本持ってましたね。で<笑>本持ってましたこういう本もそうですしこれはもう3回ぐらい経験したんですけどレンタルビデオでやっぱり会員とかになってるわけじゃないですか、はいはい、<笑>いわゆる当時のいわゆるその、うん、ビデオみたいなものを借りていった時にある時店員さんに「 さんって言そしたら「ザ・プレイステーションって、ま、雑誌を見ていて、はい、僕のことが分かったみたいで「あど う, どうもどうも」ってやったんですけどもう、うん、もう借りれないじゃないですか僕地元のレンタル屋なのに<笑>だって履歴あれ全部残ってるっていうじゃないですかそうですね借りたらねこ れ, こ れ, これ、うん、俺僕の性癖が全部バレてしまうと、うん、もう借りれないと思って、うん、もうそれからそのレンタル屋でそうい う, もう意識の高いビデオを借りるみたいな。はいはい<笑> そういうい風になっっちゃったんで あ, れある意味いやーこれ僕別に有名になることとかそういうメディアに出ることが本来のその仕事ではなくて、うん、それは何て言うんですかそのプロモーション的にそうしてるだけであってだからこれで自分の自由が減るのは不自由だなってすごい思ったことがあったんですね。今そんなな別に思わないんですけど、うん 名人なんかるそのゲーム業界 の, その一番最初の先駆けでそうなっちゃった方なわけじゃないですか。うんそうすね、そのどういう何てうんですかそういうどうい う, こう障害があったかっておかしいですけど難しいことがいっぱいあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのそうねそういう面じゃね禁止令が23個やっぱり会社から出ましたね。 とまあ、僕当時コロコロさん出てたからメイン で,、はい、でもう番組もそうなんだけどあの会社からもねあの子供相手の商売をして、うん、そこの顔になってるんだから子供相手にどうのこうのじゃないんだと。ほほほうほううで子供を育ててるのはやっぱり母親だからそうです、ね親ですね、母親が拒否をするようなことはやっちゃいけないと。 例えばだからピンク系の店に行くとか、はい、というのは、うん、お母さんとしては「うん、えっ?」と言うよね言いますね、まあ、それ分かるよね、ええ、でファミコンの高橋名人って言われてるのが、うん、そっちに行ってるったらお前はどうすると、うん、お母さんに言われるだろうそういう人もやってるさ おもちゃってどうなのって言われたらそれで終わっちゃうよねと、えーうん。だからそういうとこはやっぱり行っちゃいけない。いいけない、はいうん、で当時歌舞伎町ってコロコロさんと飲みに行くと大体歌舞伎町だったんですよ。はいあのー、ピンクだらけです<笑>いやそうだけどジャンプが六本木で講談社さんが池袋だったので<笑> コ, ロ コ, ロ<笑>コロコロの編集部が行ってた飲みスナック が,、えー、ックが歌舞伎町だったんです。 途中に看板があるから、はい、できればその道のど真ん中を歩いて、はい、で、できるなら両脇に別なスタッフを一緒に。なるほど。だから、写真を撮 ら, 撮られても、ピンクの看板と僕との間には誰かが必ずいるとか、あ, あ, るほどあの、もう近くで映るようなことは絶対あっちゃいけない。その店から出たかのような撮られ方をするなと。なありえないな。そういう感じで言われたりとかね。 で、あとは何だろうな、あのー、事故って怪我したら、ええ、お前の代わりはいないんだからバイク禁止なとかあなるほど、うん、そういうのはよく言われましたね。えー、でもそれ変な話だってそれに対しての手当てがあるわけじゃないじゃないですか。うん全くないね、<笑>ただただこう自由が出るというか。うですね、だから自由でただねあのー、あの当時何やってたかな あパソコンで、ねいやいやえー、と音楽を打ち込んでましたね、はいはいはいはい、楽しみとして、はいはい、あとはレーザーディスクとか映画を見たり、はいはいはい、だからそのピンク系に気持ちがいくことってなかったんでなるほど別に不自由だとは思わなかったですねあそうなんですね、うん、だから歌舞伎町歩く時の歩き方が不自由だなっていうだけでそういうのを気をつけなきゃいけな い,、はい、い, いわけです、ねはい、いやーそうですか、ね、で あ, んまりあんまり感じていらっしゃらなかったですねその、うん、僕も 特にピンク系行くわけでもなかったんですけど、うんはいはいうん、けどやっぱり人目を気にしなきゃいけないっていことを、うん、まさか自分が考えなきゃいけないとは思ってなかったので。ね、いや、でも、まだね、東京っていうエリアがね、まだ楽だったんですよ。あ、もう、やっぱそれこそ、そういう、まず人、そ有名人慣れしてるのもあるし、うん 人いろんな人がいるからっていうことですか う, うんあこれあの地方っていうかね東京以外で街中で見つかったらも う, もう大変ですよもうだって泊まってるホテルまで特定される勢いですから ね, よねだからねそれがなかったですね東京はもうみんなタレントさんとかに慣れてるか ら, あ慣れてるからあ歩いてたぐらいな感じですよねなるほどあでも確かに僕も東京住んでますけど、うん、その感覚は特に恵比寿だと。うん 芸能人の方も多いんですけど。普通にいますからね。はい。僕、犬の散歩の途中で普通にご挨拶して<笑>、はい、普通に LINE 交換してる方とかもいるんですけど、確かにあんまり、うわあとはなんないですね。僕、はい、だからそういう意味で言うと、高橋明治未だに横断歩道で、うわぁってなっちゃうぐらいだから、<笑>やっぱりインパクトが相当あるんですけど、やっぱり、ああ、なるほど。なんか次飲み物、どうされますか この店にはちょっと合わないけど、居酒屋といえばやっぱり男梅沢ですかね。男梅沢で、じゃあ男梅沢冷、はいはい、たいの、ちゃんとあんあ。ありがとうございます。はい、これがね、男梅沢って本当懐かしいんですよね、飲むと、もうやめられなくなっちゃいますよね、これ。本当ですか。はい、僕もこれ好きなんですけど。なんかあのー、昔の駄菓子屋で食べた梅ジャム。かりますかりますはい。<笑> ね、あの薄いせんべいかなんかにか挟んで、はい、あ, れのあれをそのまま食べてるって感じがして最高ですよこれ。わかりますすそれはで男 梅, です梅いやあ俺ちょっと小学校の頃の俺に「お前将来高橋名人にお酒継ぐ日が来るよ」って言いたい。<笑><笑> 言いた い, な、ま、さかですいたな想像つかなかったな<笑>集団登校の時代なので時代とか今もそうなのか分かんないですけど集団登校集団下校の時に高橋名人の話ずっとしてましたからね<笑>もう逮捕されたって。<笑><笑> 聞いて僕奈良県ですからね当 時, 当時奈良県情報がやっぱりないのでその、ね、インターネットもなければ、うん、あれもないので逮捕されたらしいみたいなのみんなでついてしたねインターネットがない時代に、うん、3週間ぐらいで全国広がってそうですあれ早かったですよで3週間ぐらいでねドイツから問い合わせあったんですよあすごいっすね<笑>あのー、だから多分2週間ぐらいで、はい、新聞にね高橋名人逮捕された 甘だれとクエスチョンマークつい て, てて、はい、その記事が出たんで、それの電信が言ってると思うんですよね。はいはい、で、それを見た向こうの子供たちが、あのー、ゲーム会社にその問い合わせたんだけど、向こうは俺のこと何も知らないから、はい、なんか高橋名人が逮捕されたとかって来るけど、これ一体何だと、はいはいはい、いうような問い合わせがあったっちゅうので問い合わせがありました。相当広がってたんですね。もう本当もうめっちゃくちゃ怒られましたからね、俺。え、でも、 だって高島氏が悪いわけではないないんですけどうちの会社がもうずっとそれでもうな電話なりっぱなしですよ、ね、な下手したら今だとえらい株価とかに影響するんですよね今だ ね, ね現代だと ね, ねだからあれはねペケペケ氏でイベントやった時に、はいまあ、言っちゃうととりあえずいろいろあるから。はいはいあの 一日警察署長をしに、警察に行くんだよって話をイベントの時に言ったんですよ。すねはい、だから子供たち、一日警察署長をしにっていうのを聞いてなくて、はい、聞き忘れかなんかで、ね、警察に行くんだよかしか、わかんないですよね。うん。警察に行くんだよしか覚えてないです。そうですね。これから警察に行くんだよに聞こえたんでしょうね。うんはい、ね。で、なんで警察に行くんだ<笑><笑>出頭するのなっちゃったんですだから、あの、普通だと、なんかの犯罪があって、逮捕されただから、えー あ、あの人は何々で逮捕されたんだ。っていうのが分かるんだけど、はいはい、逮捕されてないから、罪名が一つもないわけですよ。すよね。出ないから。そう、ね、もうそこはだからもう子供の空想で、はい、もうあの、連射がね、嘘で、はいはい、詐欺で、はい、でしょで、連射するのに、ここに電極を仕込んでて、それが詐欺で、はい、あと、なるほどえっ、ー、と、ジョイスティックのボタンに、連射しやすいようにバネが入ってた。はい、そ れ, それです、詐欺で、はい えー、えあとなんだっけえっ、ー、と、あ、酒飲みすぎて、うん、えっ、ー、と、指が自動的に震えて、<笑>それで連載してた。俺<笑>が聞いたのに、注射打って言てですうん、そう。それにしちゃええな。でだ、あと薬<笑>、はい。それですよ。で薬だから薬事法違反で逮捕。あと、えっ、ー、と、 子供の手、イベントに握って、はい、ボキボキって大体言うんですよ。軟骨が多いから、子供はね。そ、はいはい、たら、それで傷害罪で逮捕あ。あと、子供の親に聞いたら、多分、あ、こういう有名人は脱税だよって言ったら、脱税で逮捕。<笑>幅ゆも、ね、指, 指先にまつわるものから脱税まで幅が広いですよ、ね。だからそういうの、指先じゃなくて、もう、逮捕につながる罪名だったら、なんでもついたみたいなね。<笑> もうほんとたまんないですよ。だからね、その後に死亡事件っていう噂も出てたんだけど、そっちはね、すぐ大丈夫だったんですよ。あの、テレビに出たら、生きてる生きてるじゃん、ねうん、それで終わっちゃうんですけど、ねはい、逮捕はね、今だかつてい言うやついますからね。 一回逮捕されてますよねって。そう。ああ、なるほど、えー。奈良県田原本町では、バネ鉄になっていて、はい、ただみんなで言ってたのが、バネバネって伝わってくるんですけど、うん、バネ入れたらむしろ力がいるから。うん。いや、それもあるしっちゃ落ちるんじゃないのって。 一回ね、あ、それいいかもしれないなと思って、加、は、工、い、して出てった 逆, 逆に、うん、そしたら、ボタンの接点がつかなくなって、ね、全然押せなくな っ, たって、遠くなるしそうそうそう、いいことない、な,、ね、な, なんでばねてと思ったんですけど、うんうんね、だから反発力が強くなるから、それで回数が多くなるんじゃないかと思ったん で, うん、うん、思ったんですかね、うん、戻すのは自分の力じゃないんですそうそうそうそうそう、な, どうどうそうなんいやー、でも逮捕事件はね、ほんまだ言われますね。まあ、まだ言われすか 本当にもう逮捕されないほうがいいよ、本当に。<笑><笑>